そこ電車来ないですよほらこの駅各駅しか止まらないから一番前の車両でもあっちに止まるんですこの駅って無駄にホームいいですよねなのに改札は一つしかないから ちょっと移動が大変に思っちゃったり<笑>雨冷たくないですか傘ないんですかよかったらここに入りませんか そうですよね。初対面の怪しい男の傘なんか入りたくないですよねけど目の前で風邪ひかれたら僕が嫌なので勝手に後ろから刺させてもらいますね 雨やみそうにないですね天気予報どうだったかなまあ雨って鬱陶しいけど降らなさすぎるのも水不足になって困っちゃいますよね 昨日僕のおじいちゃんのお葬式だったんですもう90近くって寿命を全うするってこういうことを言うんだろうなって思いましたおじいちゃんは昔の人間なのにすごいチャレンジャーな人だったんですよやりたいと思ったことは何でもやってみようっていうそういう人だったんです 組織で僕の兄貴の嫁さんがボロボロ泣いてもう化粧が全部落ちるんじゃないかってくらい泣いてて嫁なのに棺の蓋閉める前に泣きながら何か伝えてて「私はこの家にお嫁に来られて今幸せだよまたね」って言ってたんです。 嫁なのに、旦那の実家にそう思えるってすごくないですか。けど、兄貴に聞いたら嫁さんは自分の実家で色々問題があって、そう、色々、もう死にたいって思ったこともあったそうです。けど僕の兄と結婚して、 やっと自分が癒される家ができたんだそうです。僕は自分の家がそんな風に思われるのはちょっと誇らしいですけどね。すいません。あなたもこれからやることがあっただろうに、こんな僕のつまらない話を聞いてもらっちゃって。 誰かにすごく言いたかったんです聞いてくれてありがとうございましたもしよかったら今度はあなたの話を聞かせてくれませんか僕は聞きたいです何があなたを苦しめているのか よかったら、こっちに来てくれませんか。いくらでも待ちますよ。僕は、来てほしいです。戻ってきてほしい。 何も聞かなくてもあなたが辛かったんだろうなってことはすぐに分かりましたその勇気があればきっとこれから何でもできるよ人間はねみんな死ぬまで生きてるんだどうせみんな死ぬんだわざわざ自分から急ごうとしなくてもだったら生きてる間になるべく楽しいことをやったりして過ごしてみたら どうかな僕みたいな怪しくてバカな人間の相手をしてみるとかね<笑>。やっと笑ってくれましたね。変なことはしないから、もう少しだけ、僕と一緒にいてくれませんかここじゃない場所で。ありがとう。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 またここに俺の声を聞きに来てよ。俺の声を好きになって。<笑>じゃあね、チャンネル登録よろしくね。